おはようございますす代目です東大が世界最高速のカメラを開発いたしました東京大学院理学系研究科科学専攻のグループが開発したカメラでなんと229フェムト229フェムト秒間隔のカメラを開発しました 229フェムトですよ。229フェムト。フェムトって何ですかで、あの、ちょっとフェムトっていうのを調べましたら、1フェムト秒は1000兆分の1秒。恐ろしい数字です。こんだけ細かい、えー、コマ撮りと言いますと、何ができるのか。 まあ、私たち一般には全く関係ありません普段はそういうのはいらないと思いますただ研究者の方々にはものすごく重要な秒数なようです今までわからなかったこともわかるであろうほどの秒数です今まではナノ秒間隔が最高速だったということで約1万分の1秒向上したということになりますすごいスピードです ヘムト病を覚えましてこれでまた一つお利口さんになったかなと思いますそれでは今日も1フェムト病1フェムト病も無駄にせずしっかり頑張りたいと思います6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は